表井上昇さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います井上さん意気込みお願いしますはいありがとうございます、えー、地元原宿表参道を拠点に戻ってきました新でございます3年ぶりの元気祭り開催ここまでこぎつけていただいた地元の皆様ありがとうございます 私たちも地元で踊れる3年ぶりの祭りを本当に楽しみにして、えー、帰ってきましたいろんな制約がある中でしたけれども、えー、ここまで活動を止めずにやってきて今日この舞台に帰ってこれて本当に良かったと思っていますあの一つですねあのこのチームできてもう13年になるんですけども私初めて舞台上からお願いさせてもらいます皆さんあのちょっとカメラをですね置いてもらえませんか セッティングされている方は構わないんですけど、ちょっと後ろの方でスマホを高く掲げてられている方ですね、今日だけはですねちょっとカメラをポケットにしまっていただけませんですかね、あのー、この2年間、もう全然リアルな活動ができなくて、私たちはあのオンラインで動画を作ったりとか、YouTube で他のチーム見たりとかしてきました、もうお腹いっぱいです。今日この場所に集まっっってくだささた皆さんはきっと リアルな踊り子たちのエネルギーとかお客さんのエネルギーとかそういったものを感じに集まっていただいたと思いますしこの祭りを作っている地元の方もその元気を交換するためにこの場を作っていただいたと思っておりますですのでお願いですからこの舞台だけはそこからでいいので手拍子と内ちと笑顔で応援いただけないでしょうかよろしくお願いします よろししくお願いしますありがとうございます最初から飛ばしていきます最初から全力を手拍子で応援よろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いしますそれでは踊りますキリン 新、sí. 力があればきっとうまくいく。 「共に渡し合い共に笑い合い」「朝や走り 悲しみを繰り返すより愛で満たされていた明日を紡いでく平和のメロディー今なり響け ♪と<音楽>、き今日は沖縄から逸馬晃さんにお越しいただきまして、歌っていただきました、原宿表のおじさんご元気まとりご開催、誠におめでとうございます、んでした、ありがとうございました。